えーと前半終わって<笑>おっとおやれ日 陰, 日陰えーとハーフコヨーテコース終わってえーとモエカプロが40竹内さんが42マッチプレーは7ホールハンディをもらってハンディホールもらってス3アップだそうです次はえーとエルドラドコースです えーとちょっと逆光になってしまいますがえーと長いパワーパイプですねえーと後半十番ホールです風は止みましたちょい左ドックナイスショットですレー 10番ホール竹内さんのティーショットですちょっと泥をかけたほうがいい感じの左ドッグレッグですいいショットですねえっと右奥のバンカーの方向ですパー5の2打目ですあらちょろりました ました<笑>野球でいう、野球でいうセカンドゴロぐらいですね。ロングホールセカンドショットです。何番ですか。はい。五番ウッ ド, ドです。さっきシャンクしちゃって。はい。シャンクしないようにします。ナイスショット。あ。あフェードしないで。あると思うけど。 珍しく左に行きました。三打目。はい、竹内さん二打目ミスで五番打。三打目百八十九残してます。二 打, 打, 打目のミスが痛いです。スウェイしたから、ちょっと最後までボールを見て。C ピン系なのでグリーン左に落ちてると思います。 101ヤード萌エカプロの2打目はここに来てますグリーンまで101ヤードこっから3打目になりますちょっと風が出てきたなナイスオン えー、もうイカプロは三打目、えっ、ー、と二メートルちょい三メートルぐらいですかねにスリオンです。竹内さんはチーピンで大きく左に曲げてグリーン左奥。竹内さんの四打目エッジから旗が近いので非常に難しいショットです。ワンクッション入れて。えー、止まっちゃった。 残萌えかプロ3打目ここに寄せて。 2.5 メートルぐらいでしょうかバーディーパッドですあ思ったほど曲がらずオ ッ, ケーオッケー。パーですエルドラドコースの2番ホールパー3です えー、と12番ホールですから、えー、と11番ホールということになりますね153ヤードちょっと逆光で映しづらいんですけど153ヤード何番で打ちますか7番で打ちますこれは全部手前が崖になってますナイスです 左ですねの竹イスオン、153ヤード、7番アイアンで、心持ち追い風かもしれないですね。ま、だドローしか行ないいででおーこれはドローかけるといえどももくらなんでも右過ぎで 完全にグリーンを外れて右奥です。手前に落として、これはエッジから旗が近いので難しい寄せです。竹内さんのティーショットはグリーン右セカンドショットになります。ふわっと上げたけどちょっと右すぎて。弱い。 あやばいやばいやばいやば い, やばい馬脚を表してきたちょっ と, ーっと竹内さんの2打目がここでパー3の3打目になりますこの前教えてもらったモイカプロに教えてもらった、うん、手で打たな い, <笑>いまあまあまあまあだけどちょっと上に次のパットが下りになってしまいそうです プロティーショット、ここに持ってきてますバーディーパットショートちょっと5 0ンチぐらいショート竹内さんから OK は出てません竹内さんのボギーパットですシ ョ, ートは シ, ョートショートは入らない ダブルボギーです。モエカプロ。六十センチのパーパットです。ナイスパー。はい、ここは、えっ、ー、と、後半の三番ホールです。まっすぐですね。風はあんまり強くないですね。ちょっとの快風。 転がりそうやから、左手。ナイス。もうナイスショッ 言, 言った通り。言った通り、どまんだか。うん。ドローかかって。フェアウェイセンターです。 はい、アゲンスト157ヤード7番ユーティリティでセカンドショット打つそうですお、いいよこれドローかからないあーちょっと届かずバンカーに入りました130ヤード何番で行きますかええー、とちょっと左からの上げポイント1番はい。 抑え気味で。はい、八番の抑え気味のショットでいきます。百三十ヤード。風は左から吹いてます。内、う、村、ん、ですけど、ちょっと、あでも右に転がってきて、内村です。竹内さん二打目。いい当たりだったけど、届かず、向かい風に負けてバンカーです。 ーシャンクシャンクちょっと右ですねシャンキーでしたモエカプロは見事にここに2オンで 5m ーーほどのバーディーパットを残してます竹内さんは 10m ーー近いパーパットです、えー、と竹内さんはバンカーからここに乗せて次4打目パーパットです、えー、と残りは 10メートル近くありますでしょうか。う1メートルほどショートです。ヤバイ。マイカプロ通音でバーディーパッドです。消え。 パほど曲がらなかったけど、オッケーでナイスパーです。これ入れないと。入れないと、スリオンスリパットですね。入れないと、ハンディがあっても、引き分けは。はい、ナイスツーパット。真ん中狙い。はい。真ん中狙、ね、い。 ナイスショー。うん、ナイス。ナイス。これもいい場所。ナイス。えっ、ー、と、後半の四番ホール、つまり十三番ホール目のティーショット。モエカプロ、フェアウェイ左のバンカーに捕まってます。グリーンは。 頭で百三十四ヤード。グリーン手前は大きなバンカーがあります。ちょっと当たり薄い感じで右に右のバンカーに捕まったかもしれないですね。バンカー右端。じゃあ七番で百四十四ヤード。七番アンヤン。十三番ホール。 おかなり右から巻いて、かなり右ですね、ブッシュ、なんか 広, 広そうなので大丈夫そうには見えるんですけれども、分かりません、えっ、ー、と、萌歌プロがバンカーじゃないかと言ってます、えっ、ー、と、萌歌プロも竹内さんも右のバンカーに捕まってます。 変な跳ね方しちゃったいいショットだったけどアンラッキーで最初のバウンドが変なところにえっと竹内さんも同じバンカーから3打目いやーここはここ砂ないあーちょっと大きいうんーちょっと大きいですグリーンエッジから 3m ほどオーバーです砂がない 思いっかプロバンカーからアンラッキーなバンドでここまでしかよりませんでした四打目ですおおきたおお ー,、えー、おーサンドセーブパー出ました砂市ですえっ、ー、と竹内さん今のフックにしか見えないんだけどこれがエッジまではフックです これが入れてパーです。これが入ってパー。ここオッケー、OK、が出てボギーです。パーとボギーでハンデホールで引き分けです。はい、十四本、十四番ホールティーショットです。長いパー4です。 内射。内射っとですね。ちょっと右。お、綺麗な綺麗なフェード強一です。問題なし。お、ちょっと左にチーピン系あ跳ねてます。まだ跳ねてます。カートパスあたりですね。大丈夫そう。 えーっと5番ユーティリティ194ヤード5番ユーティリティでセカンドショットですおーずいぶん右に出しましたバンカー方向まっしぐらですバンカーです、えー、トモイカプロ T ショットここまで今日一番っていうぐらいの良 い, いショットで残り150ヤードです7番ヤーードです。ヤドです ちょっと左目に出て右に跳ねておーおーラッキーのバウンドで右奥です内インです苦しい戦いが続いております竹内さんセカンドショット右に押し出してバンカーです残り30ヤード以上のバンカーショット わ あ, あ、ちょっと下が硬くて。ホームラン。ホームランです。ちょっと砂が。硬く、硬くて跳ねちゃったようです。えー、と、竹内さんのバンカーからの三打目がグリーンオーバーで、ここに来てます。こ<笑>こに行くよね。もう、これは、うん、これアンプルを。お ナイスナイスですこれはプレアブルよりハルカニーですオン<笑>はい、モエカプロここに通音ですバーディーパッドです竹内さんは次入れてボギーですナイスパーですモエカプロすでにパーで上がってるんで 竹内さんこのボギーパッドを入れてハンディホールで引き分けです惜しい OK OK が出まし た, でしたダブルボギータイパーで<笑>ーモイカプロの勝 ち, ち<笑>